大丈夫です。 「やさいなさ」「どっこいしょー」「どっこいし ょ, いし ょ, いしょそー」「ソーランソーラン」「よハピネス」「ちょいちょい」「はてなき大空夢を乗せて力の限り」「んな時も光放つ」 山楽手ありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、来！ありがとうございました<笑>。ありがとうございました。カレーで優美な演舞ありがとうございました。水天照ビズ。